子猫の地位が始まるよ。今日のレポートできた。うーん、大変だったね。みがっ、おかえりー。<笑>はい、ミルク。 うめえ。無我。たくさん食べたね。こっち。やめろよマミ。はじめは全然なつかなかったのにね。だからくすぐったいっつうの。<笑><笑> もう大丈夫。 君は、あの後どうしていたんだい。お、俺は。あそこよ、あそこにいる。本当だ、猫が倒れてる。なんだ。やめろ。ディプロを離せ。目が。 せい俺はあのあと人間に連れて行かれたんだはい飲んではい食べて初めは変なやつだと思ったんだけど毎日ミルクとご飯をくれてさ ここで寝るんだよー寝床も作ってくれてこっちの方が絶対いいよ俺の名前呼んだかん気のせいかねえねえ絶対こっち だ, だからなんだよ え, えこっち みがこっちみが、もしかしてこっちだからなんだよやっぱりあなたこっちなのみがこの子、こっちだってえっねえこっちみがほらね ああ。 嵐の時とは、大違いだ。本当にここなのかここだよここで僕たちは溺れたんだあの時君は僕を助けてくれたありがとうこっち。 <笑>僕が旅をしているのはね彼らを探しているからなんだ彼らって前に言ってた一緒に暮らしてた人間のことかもう一度会いたいんだ身がだけどね 彼らはもしかしたらずっと遠いところに行ったのかもしれないずっと遠いところうん僕たちが出会った海のその遥か先に行ったのかもしれない海に先なんてあるのか でも、どうやってそこへ行けばいいか、わからないんだけどね。たくさん食べてね。あ、もう行かなきゃ。お、おいまたあとでね。<笑>よせやい。 ねうかないわたし、ね は, <笑><笑><笑><笑><笑> は, ね、はゼミだけだかららくちん。<笑> <笑>なあディプロうんここはお家なのかなうんどうだろ う, う, う、ね、彼らにとってここは大切な場所のようだよふんふんふんおうちに似ている匂いだなあディプローいつか俺にもお家ができるかな こっちは野良猫さんなのかな やめろよさらに。 こ, こ, こ, <笑><笑> こ, こ, こっち。<笑> ええええ、みが本当に買うの？うん、教授もオッケーだって。うん、早くバス出ちゃうよ。分かってる。じゃあねこっち。また明日。みが、ずっとここにいたいと思うかい？え。 ずっとここにいたいかいまあ飯も食べられるしずっといてもいいかなここはおうちだえっおうちなあディプロっておいおやすみおやすみ おうちか。 マミとこっちこのまま幸せに暮らすのか次回「こっちたどり着く」突き進めこっち